皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。えー、本日はライブ配信ダイジェスト第3弾でございます。えー、今回もすごく有益な情報というか、あ、みんなそれ知りたいだろうなっていうことをですね、有志の方が、えー、過去のライブ配信から、えー、切って編集してくれております。それをですね、皆さんにも見ていただきたいなと思います。え、それでは行ってみましょう。 私ですね、私ですねっていうか、保湿通る人って大体ノーフィルター派が多いんですよ。まあ、なぜかというと、保護フィルターを1枚入れることで、あれって余計なガラスを入れるわけじゃないですか。ソフトフィルターとか、郊外カットフィルターとか、その特殊な効果を出すものはいいんですけど、常時使用しているプロテクターとか UV カットフィルターとかっていうのは、 結構ね、ガラス一枚通るって光がロスするっていうこともありますし、ゴーストが出やすかったりとかっていうことも考えられますし、あとフィルターだけ曇るっていうね、星取るあるあるがあるんですよ。だからそういう危険性があるので、結構ね、デメリットしかないから、星取る人はね、えー、保護フィルターつけない人が多いはずです。だから私もノーフィルターですね。基本保護フィルターは私つけないんですよ。うん 極軸合わせるのって難しいんですね中古で最近ポラリエ購入したのですがこれでもそこそこ終わられますかあそうですよ合わせれますよあの今日はあのアプリで合わせてるんですよほん、えっとね今の私のスマートフォンの画面をお見せしてるんですけどあのなんかねえっ、ー、とポラリエでその基本的にこう穴を覗いて北極星の覗き穴を覗いて合わせるじゃないですか で、まあ、もっといろいろなやり方なんですけど、まあ、今日みたいに、その、北側が見えないベランダとかで設置するときは、私がやってるのは、このね、PS アラインプロっていう、これ有料アプリだと思うんですけど、これを使っています。で、まあ、こういう画面なんですよ。もう、なんのこっちゃよくわかんないですよね。で、こう、右下にね、いろいろな項目があるんですけど、なんか、スマートフォンからこうレーザービーって出てる。 ようなマーカーカのかりますこれなんですけどねでこれをやるともう何のこっちゃわかんないいろいろ出てきます。で、要はですね、えーと、ポラリス、カフ、コカブみたいな感じ、アリオトとかドゥーベとかね、アルデラミンとか、これなんていうの、ね、これシ ェ, ダルシェダルかシェダルかうん。ポラリス、カフ、コカブ、シェダル、アリオト、ドゥーベ、アルデラミンでこれ北斗姿勢の。 星の名前なんで、すよであ、北斗市政やねポラリス以外が北斗市政の星の名前かな ?1、2、3、4、5、6。あれあれ<笑>まあいいか。<笑>一番上のポラリス。あれでも、ドゥーベとかは、あれだよな。あの、北斗市政の先端の星の名前ですよね。コカブもそう。コカブが違う。小熊坂。まあ、いいや。 あのその北周辺のなんか星をこう表してくれてるんでしょうね。こ一番上のポラリスっていうのをやります。そうすると、スマートフォンでこうやっていじると、ほらほらほら、わかりますなんか矢印が動くよね。動いてますよね。要はですね、これをあのポラリエとか赤道儀とかの上に乗っけて、で調整すると。そうすると、大体、 こういう風にですねあこの辺でいいのねっていうところまで追い込めるんですよっていうとっても便利なアプリですでこれはあのーまあ、昼間の曲軸合わせとかだとその太陽の光でできた影を重ねてやるとかね、まあ、ちょっとこれ見せないとやり方よくわかんないと思うんですけどそういうやり方があるんですけど 簡易的にこうやってベランダとかでやるときは私はこれを赤道儀の上に乗せてこれで調整してますだからそのスマホトフォンをこう赤道儀に乗せて赤道儀をこうちょいちょいちょいちょいといじるわけですねでこうプラリスこの辺でだいたいいいのねっていうので追い込めるっていうアプリですえっと PS アラインプロこれ PS アラインプロ PS アラインの方でもできるんだっけなちょっと待ってよ PS アラインでもできるのかな PS アラインってこれ無料の方なんですけど、こっちはできないっぽいな。うん。やっぱアラインプロじゃないとダメなんですね。これですね。はい。ということで、えっ、ー、と、これか。PS アラインプロっていう、えー、アプリの紹介でした。これを使えば、あのー、ベランダからの曲軸合わせとか、大体でいきます。 でそのこれで大体極軸合わせしてからその極軸望遠鏡とかを除いてああこれが北極星なのでって分かるからそこからまた追い込むっていうこともできるようになります土星と木星も見せる準備しとけばよかったかな今日月見せる準備しか、まあ、望遠鏡がもう月セッティングになっちゃってるんで土星木星が見せられないですよ次土星木星やろうかねうんはい コメントを返しますえっ、ー、と。あというわけで、スズランさん、まあ、こんな曲軸合わせの方法も、アプリで合わせるっていう方法もあります。ただまああのー、えっ、ー、とね、その、なんだっけ、広角レンズで30秒とかで撮影する露出さ、30秒とかで、えー 撮影するぐらいだったらだいたい北に向けるっていう感じで全然いけます。焦点距離が長くなっていくるともうちょっとちゃんとやらなきゃいけないですね。で今これは 600×2600×21200mm×1.5 あ、今これ 1800mm ぐらいでこの月の映像はお見せしてるんです。1800mm 望遠鏡が 600mm なんですよね。で、2倍テレコンのえっ、ー、と APS-C カメラで ×1.5 の焦点距離なので、1800mm ぐらいになりますよね。うんうん。だから、えー、スマホのアプリでも、まあ、このぐらいの精度は出せるっていうことですよねで。LR タイムラプスのプライベートバージョンだと13000、プロバージョンで33000ぐらい。あ、プライベートだバージョンだともう機能足りないんですかね。プライベートバージョンって何違うんだっけ忘れちゃった。ちょっと今調べますよ。えっ、ー、とね。 さっき LR タイムラスト4万円ぐらいしますよって言ったのは、このプロバージョンのことを言ってます、私。はい。か確かに プ, プライベートバージョンがあるんですよね。で、フリーとプライベートとプロとあって、それぞれ何が違うんですかというのが書いてます。で、えっ、ー、と、フリーバージョンは最大400枚までですよと。あと、書き出せる動画の記録形式が、えー、フルハイビジョンまで。プライベートバージョンだと 4K まで。 えー、プロバージョンだと、オリジナルのデータのまま。例えば、GFX は1億画素ですけど、1億画素の動画ができるっていうことですね。まあ、そういうのができますよと。で、このバツついてるところが、この真ん中がプライベートバージョンですね。バツついてるとはできないところ。えっ、ー、と、プレビュー描画、デフリッカーのバッチ処理、複数シーケンスの同時処理。あー、はいはいはいはい。あのー、なんだっけ。えっ、ー、とー多分、 何、あのー、だっけえっ、ー、とそれぞれのシーケンスに一括でこうえとデフリッカーをかけていくっていうその3つか4つとか選んでやることできるんですけどまあそれができないとでもそれあんま使わないかな ?TIFF ファイルでの中間ファイル生成冷圧縮 TIFF ファイルの中間ファイル生成あれこれ使ってこねえなができないと えー、個別ウォーターマークの出力ビデオへのオーバーレイ。これは動画書き出した時に、ひろゆきなりさはって右下に出ますよっていう感じですね。タイムスタンプもそうですね。これ、時間が出るっていう。あと、モーションブラーさっき言った、速いシャッタースピードで撮影しちゃった時に、ちょっとカクカクって言って、ちょっと嫌だなって時は、モーションブラーをかけると、滑らかに見えますよっていうのがありますけど、それが、プライベートバージョンとローレベルと。 イ ン, ポートインポート時の DNG ファイルの変換。そうか、プライベート版はできないんだ。できないんだ。あ、でもこれは何が影響が出るんだ ?DNG ファイルに変換しないで処理をするっていうことは、動作が重いってこと かなあすみません。なんかちょっとこの辺も私、勉強不足ですね。うん。あ, あと、商用利用ができないね。これは大きいですね。そう、私は商用利用をするので、もう問答無用にプロバージョン行きましたけど、スカイプによるサポートに対応しません。 これ、ガンサーさんとスカイプで話せるってことかな<笑>めっちゃ緊張すんな、それ。みたいな。だから、ガンサーさんっていうのはこのテールアールタイムラプス作った人なんですけど。という差があるみたいですね。だから多分、今、バーっと見た時に一番大きいのはここじゃないですか。商用利用。これが、えー、できるかどうか。だから、個人で楽しむ分には、プライベート版、まあ、そのままですよね。で、いいんじゃないかなっていう。 ことだとだ思いますね、まあ、このデフリカのバッチ処理とか使ってんのかな知らず知らずのうちに。あんまり使ってないと思うんですけど。あと私は動画的に 8K 作るので、やっぱりこのプロバージョンじゃないとダメですね。うん。ああとこれも大きいね。ビデオ出力コーデックが H.264 までしかできないっていのは結構きついですね、うん。私はその基本的にね、プロレズで動画出力をして、 それをさらにそのダヴィンチリゾルブとかプレミアムとかのところにこんでいろいろいじるもんですからアフターエフェクスとかに取り込んでやるんでだからこれが書き出せないのは自分は結構痛いんですけどまあ普通に使うんだったらプライベート版で十分なんでしょうねうんあちょっとこれからプライベート版だと1万3000円ですよみたいな言い方しますね自分もなんかもう自分が使ってるものが全部だみたいなイメージで4万ぐらいしますよねみたいなこと言ってましたけど そうじゃないですね。すいませんでした、そこは。ちょっと謝らせていただきます。プライベート版が1万3000円ぐらいで手に入るよ。ということで、まあ、TLDF は3000、4000円で手に入るので、まあ、1万円の差があるということですね。そういう意味では。はい。原さん、質問です。1、夕方からのホーリーグレールのシャッタースピードと絞りの設定はどうしたらいいですか ?2、タイムラプスで面白そうな被写体はどうやって探しますか ええー、と、タワーさんこれ、ニコンの Z の話でいいんですかねでもまあそうじゃなかったとしても、ホーリーグレールの時っていうのは基本絞りは、まあ開放。開放というか、星空が撮れる設定の F 字にしてください。だから F2.8 とか。っていうことで、F4 は暗いよってことですね。だから基本的には絞り優先なんで、シャッタースピードはもう絞りに合わせて撮影するような感じになります。 早くても、それはしょうがない。えー、最終的に、えっ、ー、と、星空のさ、星空の場面まで行った時に、シャッタースピードが20秒とかになるわけですから、えー、そこに行くために、今、スタート、夕方からスタートが何千分の1とかシャッタースピードになっても、それはもうしょうがないです。あの、ND フィルター途中から外して、サしてなんか調整しようとか、やんない方がいいですね。絶対マグくいかないんで。変な村出たりとか、大ソ出たりとか、あとやっぱり、ガラス1枚、えっ、ー、と、 入るるだけででピントの感じも変わったりするんですんよねやっぱりカラーシフトも多少するし。うん、で、えーと、タイムラプスで面白そうない被写体はどうやって探しますかそれはですね、えっ、ー、と、例えばまあ、このシーンで何か撮りたいなと思ったら、まずはそれを100枚ぐらい撮ってみる。でそれをカメラの中で再生してみて、 なんか面白い動きしてるのあるのかなみたいなのは結構最初はやってたかな。今はもう、あの、こうやって見た時に、あ、あれで、あれ動かしてこれ表現したいなとかって思いつくようになったので、そういう意味では、やっぱ、撮って経験ですよね。例えば、夜景撮ってさ、スクランブル交差点のとこの人がタイムラプス動いて面白いとかって撮んないとわかんないじゃないですか。だからそういうのも、そういう経験を積んでいくことで、 えっ、ー、と、何かしら、動くものというか、タイムラプスの表現として面白いものっていうのを見つける観点が身につくと思うんですよ。大事なのは、同じ構図で取らないことです。えち、毎回違う構図でトライエラーを繰り返すことであ、あこういう動きするのかこれ、みたいなのありますよね。必ず私が注目するのは、昼間だと日陰ですね。日陰は動かしたいです。だから構図の中に日陰が、 こう太陽が傾いて日陰がこう動いていくっていうのを、えー、余力を残して構造をとります。それからまあ雲の動きですよね。冬だと凍ってるところから氷が、えっ、ー、と雪が溶けてくところとかも表現できたらいいなみたいに考えたりしますけど、まあ、星の場合は星が映ればいいかなっていう感じなんで、夜景の場合だと、あのー、 えっ、ー、と、こないだの Vlog とかですよね。あの、煙がブワブワ言うやつとか、車の流れでしょあとなんだっけ人の動きはあれはなかったね。クレーンが動いてくれれば面白かったですけどね。うん、とかさ。まあ、そういう感じですかね。ま、いろいろあるんですけど、やっぱりそれが見つけられるかどうかっていうのは、やっぱりセンスよりも経験だと自分は思ってますね。だからね、バシバシ撮ってみて。 欲しいなと思ってます。はい。いかがでしたでしょうか以上になります。今回もなかなかこう鋭い質問というか、いろんな、えー、コメントをいただいてありがとうございました。毎週木曜日にライブ配信を行ってますので、また遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。